セミファイナル審査優秀賞1チーム目はいき、北海学学園大学の皆さんです。今年でチーム結成26年目となる学生よさこいチームです「和と生き」というチームコンセプトのもと先輩方からのよさこいへの情熱を受け継ぎ日々の練習で築き上げた仲間との絆を大切に活動しています それでは踊っていただきましょう行き北海学園大学の皆さんですどうぞ会場の皆さんこんばんはき北海学園大学ですこのステージで踊ることができる喜びを胸に踊り子一同精いっぱい演舞いたしますのでお手拍子のほどよろしくお願いします 1お手を拝借 Hay pedestrian. Kap3ة ありがとうございました